これからコーヒーフィルターでマスク作りをします。ここにあるのが材料です。まずコーヒーフィルターを二枚準備します。で一枚目にボンドか。のりでもいいですので、片方に。のり付けをします。でそれを二枚重ねます。 で糊が乾きましたらこのようになります。糊しろを少し折り曲げて開きやすいようにします。でそれを裏返しにします。ここが口に当たる部分です。 で、この上になる部分に。花に。くしっとフィットするように。針金を入れていきます。これは園芸店に売ってる針金です。これを少し長めに切ります。 これを二つ折りにして鼻の部分に当てますこれを固定するためにテープを貼りますテープは白でも このように柄のものでもいいと思います。 ここで花の形をきれいに整えることができます次にキッチンペーパーを一枚取りますこれを二つ折りにして口に当たる部分を補っていきます テープで押さえて形を整えますこれを山折りにしていきます これをマスクの中に入れて固定しますで、角をきちっと整えたらこのようになりますそしてゴムをつける部分を折り曲げます このゴムの代わりに今手に入りませんので私はストッキングを代用しますストッキングを輪切りにすると伸縮性のあるゴムになりますからこれをここに挟み込んで するとこのように耳にかけることができますストッキングでも黒ゴムがある方は黒ゴムでも代用でききちっと鼻にフィットするコーヒーフィルターのマスクが出来上がりますよかったら皆さんもお作りください